水大明神神社の信仰に付随して伝えられました演目には権現米三馬荘剱舞山の神舞盆舞などがあり9月の桂水大明神神社の例祭の時に奉納されるほか3年ごとに集落の家々を回って春木塔の門打ちを行っています 平成16年10月19日に十和田市の無形文化財に指定されましたそれでは十和田市晴山市市内をご覧ください 会場の頭を少しお下げください。 結構です。お直しください。では、ご冥福様による一斉発となります。そうそうそう